京都から2枚できましたので、そうそうそうちょっと見ていただけたら。<笑>こっちがあの訪れたのは、えー、被災した布を提供してくれた呉服店です。羽ばたいて、もう前を 向, 向いていけるようにという気持ちは、はい込めています。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 そして昨日、みんなの思いが詰まった2000枚のパッチワークの寄贈式が石巻市で行われました。本当に感謝しかないですね。嬉しいですね。なんかあこんなに皆さん全国の方々がすごく思いを寄せていただけてたんだっていう。 やっと届けられたっていう、うん、そういう思いでいっぱいなので終わるわけじゃなくてこっから始まる次のテッタの時代にねあのつ、ー、なげていこうっていうのが、うん、今望みですねうん全国の皆さんの思いが届きましたよね、えー、あの極福天の方があのまた新しいものになったっておっしゃっていましたが、はい、またこの作品からね新たなこの一歩一歩紡がれていくんだなと感じましたね、はい 石巻市に寄贈されたこちらの作品は市内の小中学校や高校に配られるということです被災した着物の剥ぎれはまだ残っていて塩見さんはパチワーク以外の作品作りにも挑戦したいと話しています